年齢も性別もバラバラだし一応ね体育の時間は校庭で体を動かすのだけが決まりなのきっと教育委員会はこの学校を見落としてるんだろうなお待たせしましたです。 さてご一同様、今日の体育は何をいたしましょうおっしゃこれでいつものメンバー全員集合だなさて委員長今日は一体どんな体育をやるのかなやるのかな瞬発力と持久力 の世界においては仲間などいないすべてがライバル信じられるのは己の肉体のみなんだそれ。漫画の読みすぎだろってわけで恩子地震古いながらもすべての要素を詰め込んだ屋外乱戦の王様鬼ごっこでいこう 望むところですわノろマなケイちさんは家の一番ばに鬼ですの僕だって負けませんですレナも頑張るもの今日は負けないぞなんでお前らそんなにやる気まんまんなんだよ 絶対に楽しく参加しなければならないじゃあこれ部活なのかよ上等だぜ鬼ごっこ乗ってやる でではここのの遊びのこと、ゾンビ鬼って呼んでるけどねなるほど食われたやつがゾンビ化するからななんでそんな怖いこと言うんだろうだろうレナを捕まえたら生きたままお腹を食い破ってやるからな 大丈夫ですケ イ, イチに食われる前に僕が優しく食べてあげますです。リカそれは全然慰めになってませんわ。最初の鬼ゾンビはどうやって決めるじゃんけんか。 一応授業時間だからね。問題で決めよう。問題を出すから答えられなかったやつがゾンビ。六は英語で。 もちろん分かりますわ っ<笑>ん、ね、知らな い, わけはないよてじゃあ言ってごらんよあれだよあれ。 あれは英語ではぁ、あ、さちゃん困ってるかわいい持ち帰るなよ犯罪だからな 今日この北条里子がゾンビ役を務めさせてもらいますわみんな食い殺してやりますですな100数えればいいんですの100数えるのはズルするやつがいるからな俺の問題が解けたら追ってよし。 してあげてね、5分の1のケーキと6分の1のケーキと7分の1のケーキを一皿にのせましたケーキ1個を60秒で食べられるサト子がそれを全部食べるとお皿にはケーキがいくつ残っているでしょう あれ問題じゃないよね。 はどこでございさはお見かけなかったでございませんこと 妻が伝言を頼まれてくれ北條聡子にご両親が校門に来てるぞってな伝言伝言<笑>いいよいいよ待てまだ行くだあと園崎美音にもだ先生が校門のところで呼んでるぞって伝えてくれ いいないね前原さんそっちいたいないー圭一さんどこだろうお父さんが校門に来てるのにね いらないお母さんが急病で大変なんだって前原さんに転言だよ家が火事だから急いで肛門に来いって前原さん家にジャンボ機が墜落したらしいよ警察が事情聴取に来てるって言ってた趣味は抱き枕のコレクションなんだって夜な夜なベッドで抱きながら寝てるって本当なの 髪の柔らかい感触が止まんないって委員長の写真貼り付けたのもあるらしいよ ハハハハハッリカちゃんはまだ無事かな<笑>なんとかがんばってますです ふぅみーちゃんも鬼になっちゃったみたいなのみーちゃんはなんとかまえたけどさとこちゃんはさとこは土管のところを探してますからここはしばらくは安全ですよ。 怖くないです。僕が優しく食べてあげますです。そ う, う嘘だよね。リカちゃんがそんな。 お お, お前ら怖い怖すぎる圭一さんの腹わたはどんな味がするのかしら圭一さん圭一も僕たちの仲間になってほしいですたたたただたた た, た, た助けてくれー かわいそかわいそうです。 でもこれで圭一イイも仲間ですよゾンビになかなか奥深し気取ってる場合じゃありませんわレナを捕まえるのですの校長が廊下を歩いてるもうすぐチャイムが鳴るよ れてくれレナが大変なんだ今すぐレナを探し出してくれ前原さんちにジャンボ機が落っこちたことより大変なのああジャンボ機なんか目じゃないぞレナ南ちに墜落したのはなんと小惑星だ 小惑星ですってああ、宇宙人が作った装置でロシの限界を解除しまず1個落としたらしいまさか俺もそこまでやるとは思わなかったしかも続いて今度は100個も地球軍の完全な誤算だち地球軍って私たち 宇宙人と戦争ででもしてるんですかこのままでは地球は壊滅だしかしレナならレナの放つ音速のマッハレナパンチなら小惑星を全て迎撃することができるそう地球軍のトップエースそれがデューグレナなのだサーチェドッシ諸君レナを探し出すのだ おレナさんでも月を押し戻すことなんてできるんでしょうか心配無用だつい先日もレナは地球に激突するはずの水星爆弾を1つはじき飛ばしている小惑星の100個や200個くらい音速を超える高速のパンチで一撃だリュウグウさんってすごいんだ。 ケイちゃんの才能をおじさんは改めて知ったよしかしケイクさんもやるでございますわねこれは頼もしいですわでもこの人数なら勝てるこれだけいれば勝てるよ 圭一はゾンビに立候補した方が良かったと思いましたです。 あっかくごはできてるだろうな さ, さっきはごめんねケイチくんだって仕方なかったんだもんおとなしく食いつくされるでございますのみんなで仲良しですよさあれな。 念仏でも唱えな かなあははは。さあ覚悟は決まったかな。いいよ。ケイチくんなら。ケイチくんはひどいことしないって。 よし あとわずかのところで日光が差し悪のゾンビ軍団は敗人と起したかイロインが生き残るのは映画のお約束だもんな何を気取ってるのですのケイツさんがモタモタしてるからお仕置きしますです ヘヘヘヘヘヘヘヘじゃあ生き残ったでしょうはリュウグウレナと園崎美緒イエイあれみーちゃんゾンビじゃなかったのフりしてただけ敵をだますには味方からって言うじゃん ハハハハハ 母さん、うちに軍手ってあるかなあとタオル表の物置の中になかったタオルは洗面所ね何？にケイチすごいいでたちでどこへお出かけ ちょっと発掘にクラスメートを犯罪者にしないために、はあああまり遅くならないようにね。 久しぶり圭一君だったよねどうもその説はそういえば彼女は君の知り合いだよねああれは一体何だったんだい 彼女がむき身のなたを持って歩いてるんだよそれもニヤニヤと笑いながら身に危険を察して隠れたけど警察に電話した方がいいんじゃないかないいんですいいんです ほっといいてくださいまた犠牲者を探して徘徊しているだけですから富武さんがここで殺されたら多分犯人はあいつですせいぜい嗅ぎ回らないようにすることですね 圭一君それよそ者の僕への警告のつもりかい<笑>せいぜい気をつけることにするよ。 あなたは鞘とかをかぶせて持ってこいむき目はさすがにまずいだろなくしちゃったみたいでないんだもんまあいっか今日で決めるぜ 最後の針をぶっ壊せば引きずり出せるはずさ準備万端任せとけうん待っててねランディ君今ケ イ, イチ君が助け出してくれるからねよっしゃ下がってな 一気に蹴りをつけてやるぜどううまくいきそう無理そうだったら無理しなくていいよここさえ折れればあとはなんとかなる今日は気力も充実いける 大丈夫もう一息今夜レナが寝るときにはランディ君にお休みのキスができるようになってるさうんありがとうランディ君お休みのキスうんそういえばレナも転校生だったんだろ前はどこに住んでたんだよ やっっぱり田舎だったかななんで引っ越してきたんだよひなみにほらここって結構田舎だろケイチくんはなんで引っ越してきたのお父さんの仕事と関係あるのかなうちの親父がアトリエを移したいって言い出したんだよこういう山奥がいいって前々から言っててさ 年に2回くらいはどっかで個展を開いてるらしいそれってすごいね今度レナにも見せてね 途中の天候だったんでしょ。大変じゃなかった？別に。都会行ってのには飽きてたし。 ご、ごめん。人形の腕、壊しちゃったよ。なんだ。ケイチんが怪我をしたんじゃないかって思っちゃった。ガムテープとかでくっつけて、その上に上着を着せるもの。絶対わからないよ。そっか。じゃあ、引っ張り出そうぜ。そっち持ってくれるか。 《情けないぜ前原圭一よっしゃレナ一気に行くぞ!》 せーのっ じゃあ手伝うから持って行こうぜ暗くなるとまずいだろううんそうだねケイチくん本当にありがとうねこの恩は忘れないね恩返しは何がいいかよく考えておくよははどんな恩返しだろう恩返しだろう